こんにちは、ルクチョコさくらです。今、ルーちゃんが少しだけウトウトし始めましたね。あ、あれ、あれ、あれ、あれ。あれれれれ。行かないで。部屋の中をお散歩し始めました。どこに行くのかなついて行ってみよう。 机の下に潜っていきましたゆっくり歩き始めてぺちゃぺちゃぺちゃと水を飲み始めましたかわいいあれあれあれルちゃんルちゃんルちゃん水を垂らして ピます